はまあなんて割となだんか普段から適当だったりするんですけど、まあ、その日頃から適当な台本が、まあ、今回はさらになんか<笑>適当な感じになってまして<笑>なんとでしょ今回の台本は「年末だからイルハートがこの8ヶ月間を思い出す相馬東海」としか書いてないんですよ<笑>いやなんかさ年末 わかるんですけどそうまとうって演技悪くないですかいやまださまだ死ぬことが決まったわけじゃないからね大好きえー、っとですねなんかイルハートの2018年の思い出としてはなんだろうなまずまあ、4月にねあの、爆誕したことですかね。 こうつなこママのおかげで生まれましてでなんだろうなまあ、ねいろいろなんか動画やったりん動画トーク動画を投稿したりとかあとでツイッターとかもね解説したりとかしていろいろやらせてもらったんですけどなんだろうな一番楽しかったこと はなんか、まあ初めてね、初めて他の VRYYouTuber さんとコラボしたのがねケンジン琴音ちゃんのあの、ボと TUBG 回だったんだけど、まあ、なんて言うんだろうなその、他のね、VTuber さんに会ったのもすごい初めてでなんかもう会った時「ヒューみたいななったんだけど「<笑>えっケンジン琴音さんですか?」みたいな。 そそこだったんですけどほんとに楽しくてなんかこうやってこうなんて言うんだろうなバーチャルでもいろんな人に出会えるってすごく楽しかったなって思いますなんかね来年もね来年…あればあのー、いろんな人とねいろいろやっていきたいなって思ってます、まあ、ででもってですよでもってですねとうとうとうとうですよ来週… イルハートも生んでいれば気らしいです。いや、本当にねいや、本当にまだこう続けるのか続けないのか聞されてなくて、<笑>俺なんか本当に毎日ね<笑>ってなってるんですけど、なんかま正直まこの生まれてからのね八ヶ月でイルハートにねこうイルハートにできることは大体やれたのかなとはね。 なんていうまあ、正直さこうなんか偉い人にさなんか「イルハートはまだ続けたいんです!」ってなんか、会議とかでさ言える、ね、直接言えるわけじゃないからなんかもうイルハートはもう待つだけなんか何「座して待つ」みたいな感<笑>じしかできないんですけどまあねあの継続を願って頑張ります頑張り えなんか「ここで告知」ってなんか楽屋裏じゃない気もするんですけどまあ確かにあれですよね今のタイミングしかないですもんね。<笑>はいということでね皆さん聞いてください私いると クリスマスマっていいうねありがたい日んめでたい日めでたい日にクリスマスっていうめでたい日にね大好きなゆねちゃんと会えるのもすごく嬉しいし何て言うんだろうななんかその放送があるおかげでこう24と25を一人で過ごす言い訳ができたっていうかなんかまあね<笑>そんな感じで。